よく映画などに登場しますが簡単に言うとどのようなものでしょうか複数の人格を持つことによる逃避と考えられています多重人格は逃避の一つなのですか作用ですそのメカニズムは完全には解明されていませんが精神を守るために脳が行う防御行動の一つではないかと考えられています 例えば貧乏な人がお金持ちになった自分を想像するという現実逃避ってありますよねこれも多重人格なわけですか極論はできませんが講義的にはそう解釈できますつまり誰にでもあり得る現象なのですその現実逃避の見境がなくなると二重人格になるのですかちょっと難しいですねそう提唱する説もありますし否定する説もあります 諸説ふんふんですでは精神医学の世界ではまだ多重人格というのは未知の解明されていない現象なんですか残念ながらそうなります今後の研究が期待されますでもでも二重人格なんてなんだかかっこいいですよねどういう人が二重人格になれるんですかなれると言いますかなりやすいと言いますか最近の研究では 死因が複雑に絡み合い中でも幼少期の育児体験が大きく作用するのではないかと言われていますそういえばこの A 君も家庭に問題を抱えてるんですよね気の毒に7つの人格を持つ青年 A では VTR の続きをどうぞですがその前にコマーシャル 最近のカップ麺は凝ってて種類も多いんだよ。 どれも一通りは食ってみたいしそれじゃあ一種類しか食えないよ飽きちゃうって。 とんこつはうまいんだよ大盛りだけど大味ってわけじゃないし